皆さん、こんにちはははい、えー、メラリーズ中心で楽を受けます役者です。3年ぶりの開催、本当に楽しみにしてました。えー、開催で上がってね、ぜひ聴き声の方々大変だったことと思います。このステージに立てることに感謝し、役者全力で演舞させていただきます。よろしくお願いします 아니저쪽에